だいないなんてあいつだけだろうからな。俺は魔法使えねえのか。ユノニーとアスタ同じ年でこうも違うかね。四番のクローバーあの伝説の幸が紛れ込んだクリモワール。俺は魔法帝になる。すぐにユノに追いついてみせる。見てろよ。俺は魔法帝になる。白色五葉草第一季 AniMax。